してこれはラブコメディー本当嫌なやつだよお前こうして一緒にいてくれるなんてお前ぐらいだそれとも男の友情異世界にようこそ定番要素満載で送る全然美しいんですけど狂気の異世界冒険ラブコメディ ー, ーまるでお前は俺の太陽だーファンタジー美少女ジュニコウ士さんと